<笑>おはようございますプレイクスレステルナでございます2015年10月4日をもちまして、えー、七関ルミのルミナスタヤリーシリーズはいよいよ5周年を迎えることとなりましたいよいよ6年目となりますね 先 月, まあ、先月、まあ毎年なんですけどもね、こちら、いつもの通り、宝永京ダムの入り口へやってまいりました、えー、いつもの通りですね、こうやってね、新しい iPhone の、えー、フィールドテストを兼ねて、アニバーサリー企画として、毎年、毎年宝永京ダムを iPhone のみで撮影をさせていただいております、ちょっとね、先ほど、大雨が、ね、突然、ゴリだけじゃなくて、ゲリラ豪雨が降ってきて、 で、とんでもないことになってしまったんですけど、今、病んでる状態ですね。ちょっと傘持ってった方がいいかもしれないですけども、うん。それでは早速、えー、宝平京ダ行かせていただきましょう。はい、行ってきまーす。